えっ、ー、とそれでは発表を始めていただきます拍手でお迎えくださいはい、えー、それではエッジ AI 開発にもと題しまして発表させていただきますえっ、ー、とこの発表ではですねこれからエッジ AI 開発をやってみたい方に向けてその、えー、構築方法を紹介いたします、まあ、具体的にはエッジ AI とは何かエッジ AI のこう構築方法 実際に取り組んだプロジェクトの内容課題とその解決策をお話しして最後にこれから取り組みたいと思っている方に向けて参考となる情報を共有したいと思いますで私の経験をです、ねまあ、皆さんに知ってもらうことで、まあ、今後エッジ AI を開発活用したアプリケーション開発や課題解決などに役立っていただければ幸いです まず本題に入る前に、えー、簡単に自己紹介させていただきます、えー、名前は川崎健人と申します専門分野は、まあ、自然言語処理や人工知能で Python は仕事や個人プロジェクトで使用することが多いですソフトウェアカンファレンスにはまあ定期的に参加させていただいておりまして、まあ、Pycon JP は2019年と20年に発表をさせていただきました、まあ、前回発表した時はオンラインだったのですが、まあ、今年はこのような形で皆さんに の前で発表でできるとということで大変嬉しく思っております、はい、では発表内容に移っていきたいと思うんですけれども発表タイトルにもあるエッジ AI についてまず説明したいと思いますエッジ AI とはですね、まあ、エッジデバイス上で動作する AI のことを指しますこのあたりの概念というのはクラウドとか IoT とかとごっちゃになりやすい部分だと思いますので、まあ、改めて説明をしますと まあ、まずクラウドは皆さんご存知かと思いますが、まあ、ネットワークを経由してコンピューターリソースをサービスとして利用するものですで。クラウドコンピューティングはクラウド上で計算だったり処理を実行することでそれが AI になると、まあ、クラウド AI といったりします。IoT は物、ね、のインターネットでモノインターネットで物同士がつながることを表した言葉です。まあ、図のの中で言いますとこの線が まあ、IoT にななるのかなと思いますでエッジコンピューティングなんですけれどもエッジデバイス上で計算だったり処理を実行することになりますで具体的には具体的にそのエッジデバイスというものはですね工業機械であったりだとか車やセンサーといったものがエッジデバイスにあたりますそしてエッジデバイス上にまあ搭載されている AI のことをエッ ジ, デバイエッジ AI といいます そんなエッジデバイスなんですけれども、まあ、入門的なものから専門的なものまでさまざまな機器があると思いますが一番ポピュラーなものですとジェットソンなのが、えー、ポピュラーかと思いますで後ほどプロジェクトについて紹介しますが、まあ、私自身ジェットソンなノを使ってアプリケーションを今回作りましたでジェットソンナノについて簡単に説明しますと、まあ、ジェットソンなノは小型で 低電力でありながらまあ、ディープラーニングをはじめとする強力な推論を実行することができるデバイスになります。gpu を搭載してますので、まあ、画像分類であったり、画像検知であったり、セグメンテーションなどのタスクを実行することが可能です。で本当にあの手のくら手のひらくらいのサイズでですね。小さいのでまあ、電源さえ確保できればまあ、どこでもあの ai を使った推論が実行できます。 また、ジェットソンではジェットパック SDK という AI アプリケーション構築のためのソフトウェア開発キットが公開されておりまして、これを用いることで、ジェットソンなどをセットアップした状態で利用することが可能になっております。で具体的には、TensorRT とか CUDA とか CUDA といったまあ GPU でディープラーニングを実行するのに欠かせないライブラリーや、あとジェットソンプラットフォーム用の組み込みアプリケーションを実行するためのライブラリーなどが含まれています。 このようにですね、ジェットソンでは、エッジ AI 構築をする上で、必要なツールを揃えてくれていますので、Python とか、あとは人工知能とか、ジェットソンに関する知識さえあれば、あとは皆さんも発想次第で、さまざまなアプリケーションが作ることができるデバイスだと思います。で、この次以降はですね、実際私が取り組んだプロジェクトを例に、エッジ AI の構築方法について紹介したいと思います。 まあ、大まかな流れといたしましては大体え次のような感じでまずはテーマ決めですねテーマを決めることになります、まあ、エッジデバイスを使ってどんな課題を解決するのかをここで決めますそして次に試作検証としてまあ実際に設定したテーマがエッジデバイスで実現可能かどうかを検証しますで試作検証の後データ収集とかモデル学習をやっていくわけなんですけれども この試作検証の段階でサンプルデータを集めて実際にそのやりたいことができそうかどうかというところを確認します。ポイントとしては小さく試すことです。小さく試してみてできそうだと分かったらそれ以降のデータ収集モデル学習というものを本格的にやっていきます。データを収集しましたら AI モデルを作成していきます。 パイソンで AI の学習をやったことがある方はおなじみかと思うんですけれども、まあ、学習してテストをしてモデル改善をしていくっていうのをひたすら繰り返していきますでそれが終わりましたらあとはシステム化するなりアプリ化するなりといった感じになります で, ではですね実際に私が取り組んだプロジェクトについてお話ししたいと思いますえっ、ー、とちょっと動画を持ってきましたので 再生ししながら説明したいと思うんですけれどもまあ具体的にはですねダーツスコアディテクションというダーツのスコアを AI で自動的に推論するというアプリケーションを作りました、まあ、このアプリケーションはですねダーツボードにその矢が刺さったことを検知してまあスコアを表示させるものになりますでこれがこの動画がですね実際にあのジェットソンなどの画面出力をキャプチャーしたものになるんですけれどもまあ矢が刺さるとその 刺さった位置に応じてですねスコアが表示されているのが確認できるかと思いますはい、でシステムの全体像なんですけれどもまあ、入力から入力をカメラから受け取ってですねジェットソンなので組み込んだその HAI でスコアを推定してモニターに表示をしています本当にシンプルな構成になっていますでジェットソンなどで動いているモデル で、えー、予測をしているので本当に e d g デバイス上で推論は完結しておりますでソフトウェアは Python で実装しておりましてまあ、Jetpack、SDK や PyTorch o n y k といったライブラリーを使用して構築をしておりますで次にですねどうやってそのスコアを推定しているのかについて説明します基本的には物体検知の枠組みで矢を検出してスコアを推定しております ただ物体検知といいましても、まあ、そのものが何であるかを検出することはできるんですけれども矢がどこに刺さったのかというところまで検出はできないので次のこの3段階で矢のスコア矢が刺さったところのスコアを推定しておりますまず最初にダーツボードの中心を検出しますここですねでこれは矢がどの位置に刺さったのかを把握するためにその、えー、と基準となる 座標点が必要になるため、ダーツボードの中心を検出します。で次に矢を検出しますで。これは純粋にダーツボードに刺さった矢という物体そのものを検出します。で矢という物体そのものを検出することで矢の刺さった座標を得ます。で最後にですね、矢の中心と矢の位置を推定します。ダーツボードの中心を原点として矢が刺さった位置から まあ、角度を求めて、それに応じてま点数を推定します。で、またダーツはあの矢が刺さるエリアによって点数が2倍になったり3倍になったりするので、まニューラルネットワークを用いて矢がどの絵にエリアに刺さったのかを推定しています。まあ、以上の流れでスコアを推定しているのですが、次に物体検知にえと必要なデータ収集について説明いたします。 物体検知はですね、教師あり学習で AI モデルを作っていますので、まあ、アノテーションデータを作成する必要があります。アノテーションデータは Jetpack SDK に入っているアノテーションツールを使って作ることができます。こんな感じでですね、まあ、GUI 上で作るんですが、実際これがカメラで撮った映像になります。でカメラで撮った映像に対して、見えますかね、ここ、バウンディングボックスを重ねているんですけれども、 まあえー、と検出したい物体に対してバウンディングボックスを重ねることでデータを作成します。でこのバウンディングボックスの位置が、まあ、こ, こちらに対応していてそれぞれ、えー、と座標が表示されているんですが、まあ、物体検出したい物体の位置の座標が表示されています。でこのツールを使って、まあ、セーブを押すとこの画像が、えー、と画像とあと 物体の情報が保存されますで実際に収集したデータがこちらになるんですけれども、まあ、データを保存するたびにですね画像とアノテーションデータが作られますアノテーションデータはまあカメラで撮った画像において物体の位置を表す情報が XML 形式で保存されておりますで XML ファイルの中身がこちらになるんですけれども、まあ、物体のラベルとですね それぞれの座標情報が入っていることがわかります。こちらがダーツボードの中心に関する情報で、えっ、ー、とこちらが矢に関する情報になっています。で、このようなデータをですね学習、えー、検証テストごとに作ってあげますで。続いてデータが揃いましたので AI モデルの学習に入っていくわけなんですけれども、まあ行った学習としては次の二つです。 1つは矢の検出用に SSD モバイルネットの転移学習をしましたジェットバック SDK には学習済みの SSD モバイルネットがありますのでそれをベースとして転移学習をすることで矢の検出モデルを学習します2つ目はスコアの推定に用いるシングルダブルトリブルを判定するディープニューラルネットワークの学習をしましたこれはダーツボードを あの矢が刺さる位置によってまあポイントが2倍3倍になったりするのでまあこの赤いところが3倍になって黄色いところが2倍になったりするんですがまあこのダブルとトリプルのエリアが極端に狭くてまあシングルと区別がつかないつきづらいというところがあったのでここは AI モデルで判別することにしましたで次にこれら2つの学習方法について個別に説明したいと思います まず、矢の検出の学習にはです、ねまあ、ジェットパック SDK で提供されている trainSSD.py というものを実行しましたで。本当にこれを実行するだけで簡単にその矢の検出モデルを作ることができます。で引数にです、ね、収集したデータの、えー、パスを渡すことで先ほど作ったアノテーションデータに従って学習済み SSD モバイルネットから転移学習を実行いたします。 SSD モバイルネットはちょっと私は画像の専門家ではないのであまり詳しくはないんですけれども簡単に説明しますとこのようなアーキテクチャをしておりまして画像から物体のバウンディングボックスとクラスを予測するエンドトゥエンドの物体検知モデルになりますシングルショットディテクターの物体検知のアルゴリズムのバックボーンをモバイルネットという モバイル向けに最適化された高速な物体検知を導入することで実現しておりますまた転移学習とはですねあらかじめその大量のデータで学習しておいた学習済みモデルをベースにですね実行したいタスクに合わせて再び学習を行うことです、まあ、今回の場合は収集したその矢の画像をですね SSD モバイルネットに転移学習させることで、まあ、矢の検出というものを実現しています その他ですね引き添うよにバッチサイズとかワーカー数とかエポック数を指定して実行しますこの学習自体はジェットソンなのでも学習することが可能なんですけれどもマシンがやっぱり非力なためですね GPU を搭載した PC とかあとはクラウドで学習をするのがおすすめです続いてシングルダブルトリプルの判定を推定する モデルの学習についてなんですけれどもここでは矢のバウンディングボックスの高さ幅 x 座標 y 座標を特徴量として与えてシングルダブルトリプルの判定を判定をする問題を解いております。で当初はですねダーツボード の, この中心からの距離でまあシングルダブルトリプルを判定しようと思っていたんですけれどもやっぱりエリアが極端に狭いということで。 まあ、なかなか精度が出なかったのでここは AI で学習をして予測することにしましたここでのポイントなんですけれどもできるだけその簡単な問題設定モデルにしましたで右のコードがその実際に用いたモデルなんですけれども本当に初歩的なモデルになっていますで複雑なその分類モデルにして例えば1から20 の, その全てをコール とあとエリアを一気にその推定することもできなくはないんですけれどもやっぱりエッジデバイスはまあ計算リソースが限られているのでシングルダブルトリプルこの3つだけを推定することにしておりますそうしたそうしてできた学習モデルなんですけれどもそれぞれ o n キス形式のに変換しますで o n i q というのはまあ AI モデルを表現するためのフォーマットです AI モデルって PyTorch とか TensorFlow とかさまざまなあのフレームワークを用いて構築されることが多いと思うんですけれどもこの o n y x のフォーマットであればまあ異なるフレームワークでも互換性があってまあ使用するハードウェアに最適化されたまあモデルに変換してくれます、まあ、これをすることで j e t s o n などでも軽量かつその高速に推論をすることができますでここにある o n y x e x p o r t p y を でまあ、実際に変換しているんですけれどもここで実際あの学習済み学習したモデルを変換してあげますで推論時にはこれがまあ推論のコードになるんですけれども推論時にはそのモニキスフォーマットのモデルを指定することで推論を実現していますで先ほどの Python ファイルをその実行することで推論が始まるんですけれどもそれはその これがですねそのファイルの一部になります。で、ワイルアウトプットイズストリーミングというところでカメラからの入力があり続ける場合ですね、ワイル分以下を実行し続けます。で、インプットキャプチャーでフレームごとに画像を取得して、ここのネットドットディテクトで画像を受け取って、受け取った画像から物体を検出します。 でディテクション図にです、ね、その検出した画像が格納されて検出したものを1つずつ公文で取り出しているといった状況になります。でここでまあクラス ID=1 と1ならばという F 文を書いていますが、まあ、この場合はクラス ID が1というのはダーツボードの中心を検出した場合のことを示していて、まあ、ダーツボードの中心ですねここを検出したら まあ、X 座標 Y 座標を取得しますここはまあ先ほど説明したようにえーとまあダーツボードの中心からえを基準に矢の位置を推定しているのでここでダーツボード の, ーードの中心の座標をえ取得しておりますそしてクラス ID が1以外の場合はまあつまり をを検出した時なんですすけれども、まあ、別の処理をするように書いていますでってまインフォ .overlaytext というところが、まあ、実際このスコアを表示する部分なんですけれどもここでいろいろと書いているのが、まあ、例えばバンディングボックスのどの位置にスコアを表示させるのかであったり、まあ、その背景色だったりあとは文字の色というものを指定しています。 でスコアの推定自体は DSD.calculateScore という関数でやっていて、まあ、この関数では座標、ダーツボードの中心の座標とあと 矢, が矢の座標の情報あとバウンディングボックスの情報を入れてあげると、まあ、先ほど説明したようにそのどの位置に刺さったのかエリアを刺さったエリアを推定して返してくれるものになります。 でそれをまあインフォドとオーバーレイテキストの中で実行していますので、まあ、こういった感じにその結果が表示されるようになっております。はい、といった感じ で, で、ね、HAI 開発についていろいろとお話ししてきたんですけれども実際はその試行錯誤の連続でした。H デバイスはまあ GPU といっても比率、ねまあ、感が 否めませんで私自身も最初はそのジェットソンなので学習も推論もサクサクできるのかなと思っていたんですけれども実際やってみると、まあ、モデルが重くて動かなかったりとかあとはメモリーが足りなくて動かなかったり、まあ、問題が多発しておりましたでいろいろと試す中でですね HAI 開発のポイントが分かってきましたのでそれについてお伝えしますでまずま学習はですね、まあ、PC でやるのがおすすめクラウドあとクラウドの、えー リソースを使ってやるのがお勧めです SSD モバイルネットもまあ軽量な方なんですけれどもそれなりにその精度を求めますと学習に結構時間がかかりますのでまたできるだけシンプルな問題設定モデルというのもまあポイントの一つでまあ複雑な問題を解こうとするとまモデルも複雑になってしまいますしあと計算リソースがそれだけ必要になってきますので。 一、まあ、デバイス上で完結するためにできるだけシンプルにするというのもポイントになりますそれに加えてですねまあ AI で処理をする部分とそうでない部分をま あ, あらかじめ区別しておくということも重要です何でもかんでもまあ AI でやろうとすると問題がまあちょっと複雑になってしまいますしまあ推論においても負荷がかかってしまいますのでまあ本当にその AI でやるべき部分というところで AI を使うのがいいと思います はいでまあ、最後にですね、今日の発表を聞いていただきまして、まあ、これから HA 開発をやってみたい方に向けて、まあ、参考となりそうなページを紹介して終わりたいと思いますそれぞれ QR コードを載せていますのでそこからアクセスしていただければと思うんですがまず NVIDIA が出しているジェットソンのチュートリアルですね、まあ、そこから始めてもらっても構わないですしあとはジェットソンコミュニティプロジェクト を見るのももいいいかもしれないですでこのジェットソンコミュニティプロジェクトというのは、まあ、実際にユーザーがですねジェットソンなどを活用して、まあ、作ったさまざまなプロジェクトが掲載されていますのでそれを見てどんなことができそうか考えてみるというのもいいかもしれないです。あとはこの発表で紹介した私のプロジェクトのページも載せておきますので、まあ、発表の中で気になった部分とかもっと知りたい箇所についてはこちらを参考にしていただければ いいかなと思います発表は以上になりますご清聴いただきありがとうございましたはい、発表ありがとうございました、えー、何か質問がある方はスライドに書き込みをお願いします、えー、現在スライドにいくつか質問が上がっているようですのでいくつか上から、えー、と紹介していきたいと思います とまず質問なんですけど、とまあ、例えばダーツボードの画像データの矢が刺さる前後での画像差分を算出するなど d n n を使わない方法では解決できない課題があるのでしょうか対象が性的なダーツボードということもありオ ー, プン CV の、えー、オープン CV の機能でもそれほど性能が変わらないような気もしますがいかがでしょうかとありますがいかがでしょうか。 そうですね。確かにその解決方法もあると思います。ちょっとえっ、ー、と私自身も作っていた時は AI で解決しようというところにちょっとこだわっていた部分もありましたので、まあ OpenCV を使って解決するという方法も考えられると思います。なるほど、ありがとうございます。類似の質問でえっと、ま、テンプレートマッチングなど AI を使わないえー、ま先ほどの。えーまね ですけど手法と比べると性能面ではどれくらい高くなるようなものでしょうかとありますがすでしょうか、はいえー、とそのテンプレートマッチングというものを私は存じ上げないのでちょっ と,、えー、と明確に言うことはできないんですけれどもそうですねちょっと精 度, 精度についてどちらがいいかというところは、まあ、私自身も今、分かっていないところです。 なのでちょっとあ、えー、と後で調べてみてあのやってみたいと思います。ありがとうございます、えー。あとまだいくつかありまして、実際利用することでダーツ体験の向上に繋がる繋がりますでしょうか。全く分野外なので教えていただけると嬉しいですとありましたがいかがでしょうか。そうですよね。まあそれを言ってしまうとまあゲームセンターとかにもダーツボードの あの筐体っていうののがあるので、まあ、実際、ゲーム体験でいうとそちらの方がいいとは思いますでもちろんあのゲーム体験というところまでも考えられるといいとは思うんですけれども、まあ、それがまあ今後の課題になるかなと思います、もうちょっ と, その、えー、と自分でスコアをカスタマイ ズ, カスタマイズした何か遊び方というのを提案できたらいいかなと思っております。なるほど ありがとうございますあとは、えー、とオニキスにしない場合は性能は足りなさそうでしょうかとありますがいかかがででしょうかそうそすねオニキスにしない と,、えー、とメモリが足りなくなってしまったりとかあとはあの推論が動かなかったりするので、まあ、オニキスに変換するっていう作業は、まあ、必要かなと思います。なるほど ありがとうございますと質問スライドに上がっている質問は以上になりますがそうですねもし何か書いてる質問したい方がいらっしゃったら続いて書いていただければと思います。というところで1個質問が追加で、えー、追加されましたので質問させていただきます。 エッ HAI の参考として面白かったです。どうしてダーツを題材に選んだんですかとありますかいかがでしょうか。そうですね。特にそうですね。まあ理えっ、ー、と技術的なところでえっ、ー、と物体検知っていう、えー、分野があると思うんですけれども、それをもうちょっとえっ、ー、と。 工夫して何かできないかなというところでその物体をけんただ検知するだけではなくてそのスコアまで推定するというところが、まあ、技術的な取り組みとして面白いかなと思ったのでまあとは次にチャレンジしてみたいテーマってありますかとありますが。 私も初めての取り組みで、まあ、ずっとそんなので、HAI を作ってみたので、今後はそのちょっともうちょっと、あの何かその我々我々というかあの、身近な生活の課題を解決できるような、もうちょっと便利なアプリケーションというものを作ってみたいと考えておりますあなるほど、ありがとうございます。結構興味深いいです ね, でそうねいくつか質問が こ次々と来ていますね。えっと、エッジでエッジ AI に関わることでラズベリーパイとか他に使ってみたいまあエッジ AI 関係のデバイスなどあったりするでしょうかとあります。カーカーでしょうかそうですね。まあラズベリーパイとかでも。えー は多分 Edge AI というとラズベリーパイだと多分動かないかなという気がするので、また別のこと、別の課題とかがあれば、それのタスクとか課題に合わせてあのデバイスを選んで使ってみたいというふうには思っております。ありがとうございます。ともう一点だけ、えー、質問があります。えっと、オニキスはオニキスハテナは 他のフレームワークと互換性があるとおっしゃっていたと思うのですが、特定のフレームワークで一部できないことはありますかとあります、こちらはいかか。がでしょ う, かそうです、ねえー、と基本的にはその、まあえーと、機械学習モデルとか人工知能モデルとか、たくさんいる、今、機械学習モデルとか人工知能モデルを作るためのフレームワークって今、たくさんあると思うんですけれども。 そういった個々のフレームワークっていうものに徐々に対応してきているので、まあ、そのまだ新しく出たばかりのフレームワークだと難しいかと思うんですけれども、まあメジャーなパイタッチとかテンソルフローとかそういったものに関しては、あのオニキスが使えると思いますあ。わかりました。ありがとうございます。とそうしましたらスライドの方の回答。 すべて完了いたしましたのでトークの終了とさせていただきたいと思いますもし質問が追加である方であったり直接お話ししたい方いらっしゃいましたら廊下やオープンスペースでお話しすることもできますのでよろしくお願いしますそれでは発表ありがとうございました